おはようございます。6代目です。ちょっと本棚をあさってましたら、懐かしいのが出てきました。2年ぐらい前に発行された佐賀職人図鑑。これですね、えっ、ー、と、主にまあ、主にというかですね、佐賀市内の、まあ、いろんな職人さん、えーまあ、選ばれた職人さんというか、そういう方々が載っております。 でですねこれの中になんと私も乗っております。乗ってまーすこんな感じで乗っております。畳職人と。まあ、これもですね、まあ、いろいろな縁があって、まあ、私もいろいろ活動してたもので、でそういうことで、まあ、ちゃんとやってるので、こういうお仕事が来ましたお仕事じゃないか取材が来ました。 これももう2年ぐらい前だと思いますけどいまいちどこで配布されたのか配布というかまあこれ一応有料になってますので佐賀のひな祭り会場とかですねそういうところでも出てたみたいで、まあ、何人か何人かの方がですねこれを見られてうちのお店に来られて、まあ、お仕事につながったという件もあります非常にありがたい本ですしかもこういうふうに本にしてまとめてもらって 紹介していただいたというのはとても嬉しいです佐賀職人図鑑またこういうのがあったらぜひ取材お受けしますのでいつでもどうぞそれでは6点目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は